こちらはブロードです。今日はですね、フリーランスが月1万円稼ぐための営業方法についてまとめていこうと思います。皆さん、フリーランスになりたいだとか、副業やってみたいなと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、正直何やっていいんだろうとか、そのスキルを、えー、蓄積させましたと。で、スキルは持ってるんだけど、それを営業するのってどうしたらいいのって悩んでる方もいらっしゃると思います。今日はその営業、特に営業についてまとめていきます。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの仕事だとか、あとは月8万円で生活 コスパ良く生活しながら新しいことにどんどんどんどん挑戦していくっていうことを、えー、発信していますよかったら応援登録よろしくお願いします今日はですねデザイナーが月1万円稼ぐ時の営業についてまとめていこうと思いますでデザインって結構仕事をやりたいっていう人もいらっしゃるんですけどもなかなか営業って難しくないですか僕もちょっとあのデザインを勉強するために大学時代にビルツーブ入ったりだとかしたんですけどもまあ あの絵を描いて仕事にしてる人ってもうまあいないですよねでグラフィックデザインやったりだとか油絵描いてる水彩画描いてるっていう人もいたんですけどもそれを仕事にしてる人はもうゼロ僕が知る限りゼロですでってなってきた時にやっぱ難しいんだなって思っててで僕もいろいろとフリーランスの仕事いろんな人を見てきたんですけども 営業がうまくないとやっぱりデザインの仕事って難しいなと思ってますなんで今日は実際どんなことをしてどういうふうに営業するのがいいのかなっていうのを月1万円っていうハードルを、えー、かけてお話ししていこうかなと思いますこれ聞いてくださった方があこれだったらいけるんじゃないかなとかああこういうふうな方法があればいけちゃうかもしれないっていうふうに思っていただいて行動にぜひぜひ行動に移してもらうっていうのが僕が、えー、今日発信するテーマになってます 3、えー、つの話なんですけどもまず大前提としてどんなお金が動くのかっていうところなんですけどもデザインの仕事ってまあピンキーですよねイラストレーターさんがいたりだとかもうねあの絵を描く方もいらっしゃったりだとかあとは漫画描けますよとかもうデザインっていろいろあると思うんですよ僕はまあ知る限り一番デザイナーの人が簡単にやってるなって思うのはあのウェブサイトのバナーだとかですよねバナーいっぱい 1枚ででかかかららとかねねねそんんななぐいいいの金額しか動いてないんですよもうあれだけ、ね、一生懸命、ね、あポスターだとかもありますよポスターだとかもかっこよく作ってくださる方もいらっしゃるんですけどもなかなかポスターを依頼する人って少ないんですよね企業さんのイベントだったりだとかまあでも最近だったらね自分で作っている方も結構いらっしゃるんでデザインの仕事どんどんどんどん幅が狭くなっているようなイメージがあるんですけどやっぱデザインってめちゃくちゃ大事だなと僕は思ってるんで今日はその 動画を作っていきます4つのパートに分けて話すんですけどもまず1つ目1つ目何が重要かなと思うのがおすすめのポイントでいくとプチインンフルエンサーに営業をかけることですこれ僕のチャンネルでめちゃくちゃ言ってるんですけどもプチインフルエンサー僕みたいな例えばツイッター1万フォローだとか Instagram が1万フォローいる方だとかで結構デザイナーを欲してます。 ただあの僕らだとかあとはインフルエンサーの方って正直作ってもらいたいけど誰に頼めばいいのかなっていうのが結構悩むところなんですよでどんな値段でどれぐらいのクオリティを書いてくれるのか分かんないんでどう頼めばいいか分からないっていうのが正直なところですなんで例えば SNS で募集してますっていうふうにやるんですけどあんまり来ないですよねなんでそういった SNS を使ってあのインフルエンサーに使ってもらうっていうのもありかなと思います 発信してる人も少ないですし、プラス僕昔もらったのがイラスト、えー、もらいました。あのイラストレーターさんにイラスト書いてもらって、そのイラストをもらって、レ、えー、実際に使ったりするんですけども、まあ難しいですよね。まあ難しい。正直、あの難しいんで、やっぱりプチインフルエンサーにどんどんどんどんアプローチして DM 送ったりだとか、勝手に作っちゃって。 で勝手に作ったものをメンション飛ばしてこれ作りましたっていう風にアップしてあこれいいなと思った方がいらっしゃったらそのインフルエンサーがわざわ購入したりだとかって話も聞いたりするんでそういった意味でプチインフルエンサー1万ぐらいの人を狙って実際に勝手に書いてみちゃってでそれを販売してみるっていうのも面白いかもしれませんで、まあ、正直ね勝手に書いたとしても結構拡散してくれる方が多いんですよ例えばあの僕が昔書いてもらった絵だとか で結構、ね、僕もね結構嬉しかったんでそれをあのこの人に書いてもらいましたっていう風に Twitter で拡散したりだとかそこからまあ仕事になるならないは置いといて結構ね拡散してもらうっていうのが重要ででプラスそれを見た方がえ自分のポートフォリオを見てくださって例えばこういうデザインもしてくれるんだなっていう風うに、まあ、周知できるっていうのがすごくメリットかなと思ってますまず1つ目は営業なんですけどもプチインフルエンサーに勝手に無料で作ってみてこれ作りましたよって報告してみるっていうのが ありますでこれくれぐれも注意してほしいのがこびるようなあの投稿は、えー、あのやめてもいいのかなと思ってます本当にあに好きなインフルエンサーの人にあの作ってあげてっていうのはおすすめですただ、まあ、こびるような、えー、作り方っていうのは自分の心が病むという か, なんかあの拡散してもらえなかったら嫌じゃないですかなんで、えー、まあ選んで人を選んで自分が好きな人のを書いてみるっていうのがポイントです次2つ目 インスタグラムの SNS 運用込みで仕事をもらうこれポイントですすごく面白いなと思うのがインスタグラムをやりたい事業さんだとかフリーランスってめちゃくちゃ多いんですよただデザインがねいまいちな人も多いかなと思ってます<笑>デザインを使えるってやっぱりね必要で日本のデザインって結構雑だったりしませんか ポスターとか書いてあるけど、ポスターのデザインだとかもうちょっとシュッとしないしとか、えー、僕もあのね、結構見るんですけども、あのインフルエンサーだとかセミナーの広告だとか見ると、もうちょっとね、かっこよくできたんじゃないかなとか、あえてこれをね、ダサく作ってるのかなとか思ったりしませんか、デザインやってる方って。えー、それと同じように僕も結構思ったりするんですよ。そういうあのイベントを見たりだとか。 するととこれ作りり変えてもいいいんじゃ な, い か, なとか思ったり、ねまあ、特にインスタグラムの運用の話なんですけども運用をできるデザイナーさんってすごい重宝されますやっぱりデザインって UIUX っていうふうに言われるようにやっぱりユーザーが使ってみてあのねシームレスというかストレスなく使えるようなデザインってすごく重要なんですよなんでインスタグラムでもインスタグラムで見ててダサいなって思わないようなデザインだったりだとか 特に僕最近見てるのがあのインスタでマガジンを作ってるところがあるんですよね。例えばマツダ、えー、広島のマツダ、車のマツダがあるじゃないですか。あのマツダのインスタグラムってあの雑誌っぽく作ってるんですよ。10枚の投稿に対して10枚で見れるような ebook、あの電子書籍みたいな形で、えー、全部ストーリー上になってるのがすごく面白くて。そういったデザイン込みの SNS を運用してもらえるとすごく面白いのかなというところで SNS を運用してみる。 えー、SNS のインスタグラムを運用する側でデザインを仕事にしてみるっていうのもありかなというところで2つ目挙げてみましたちょっとね掃除機の音がうるさいんですけどこれ今ね仙台のホテルにいるんですよ仙台のホテルちょっとね今あの清掃の時間がちょっとずれてるみたいで、えー、ちょっとうるさいんですけど<笑>このまま続けていこうと思います次に3つ目何かっていうと特にデザイナーが重宝されてるのがあのウェブ制作の分野なんですよ プログラミングがすごく流行ってきてて、プログラミングというののコーダーですよね。コーディングができる人、サイト制作ができる人がすごく増えてるんですが、正直そのデザインをやってくれる人がすごく少ないというのをよく耳にします。サイト制作はできるんだが、デザインができる人がいないというところで、そういったコーディングができる人、サイト制作ができる人と一緒に組んで、デザインを提案するデザイナーになるとすごく便利です。 サイトを作って欲しいという人はどうしてもサイト制作の会社に応募したりだとかあとはサイト制作ができるコーダーにフリーランスをお願いしたりするんでそういった意味でそのコーダーと組んでおくとそこから自動的に仕事が舞い込んでくるんでやりやすいです特に営業がうまいフリーランスだとかインフルエンサーと一緒に組むとすごく便利なんでぜひあぜの営業できるような人と組む。 のも4つ目まあもう最終的な話なんですけどもやっぱり地味に SNS で自分のポートフォリオを蓄積させるこれやっぱり重要ですで営業の話なんですけれどもやっぱり営業が苦手だなと思う方もいらっしゃると思いますトークであのコミュニケーションを取ってっていうような方があのことが苦手な人も多いはずですなんで SNS だとかピンタレストだとかあとはブログに自分が作ってきたものを丁寧にアップしていって、えー、17 いうなら20だとか3040っていうふうな形でどんどんどんどんね作ってきたものをアップしておくとだんだんそれを見てくださった方があこのデザインだったらお願いしようかなとかこれやったらやってほしいなっていうふうに思ってもらえるかなと思うわけでしょなんで僕もねいろいろとデザインの仕事を頼みたいなと思った時にその人のポートフォリオを見てあこういうデザインが作れるんだなとかあこれだったらどれぐらいで あの受けてくれるんだろうなっていう風な形で思って問い合わせしたりするんでそういった意味でデザインのポートフォリオをしっかりいろんなチャンネルで作っておくっていうのもありかなというところを4つ目に持っていきました今日はですね月1万円稼ぐための営業の方法デザイン編っていう話をしていきましたまず1つ目がプチインフルエンサーに無料で作ってみて拡散をお願いしてもらうと。 2つ目はインスタグラムの SNS 運用込みで仕事を受けてみるとインスタグラムであのマガジン作ったりだとか作りたいなと思っている人も結構いらっしゃるわけですよ僕も作りたいなと思っ て, て今準備してるんですけどもそういった運用込みでデザインを提案してくれる人を探しているとで3つ目は営業ができるフリーランスコーディングのフリーランスだとかサイト制作のフリーランスと組んで 見るっていうのもありですし、プラス地道に SNS で自分の作品をどんどんどんどんストックさせて見える形にしておくっていうのがポイントになってきます。やっぱりストックしておかないと自分が提案できないですし、提案するときにこれできますよという風にあのねお願いできやすいよう、ね、に自分のストックは。